うの<笑>どうした久 し, ぶりに久しぶりやね。 帰<音声><音声>っていくよ。<音声><音声> <笑>距離がちょっとずつ縮めてます。<笑>いい<な><笑><笑>はい、<笑>これ以上は近づかへんな。 久しぶりやもんね、マニちゃんーあ。入っちゃうよ、はい。入っちゃっちゃ。ありがとうございます。も<笑>うだから行きもよかったのにさ、行っちゃったよ。気分わったよ。 早く近づけばよかったねもう行っちゃうわ<笑>うん。おい、来てくれた<笑>行ったら追いかけてってそ う, そう<笑>久しぶりに<笑>そういや、近距離詰めてましたようん話してる来てくれた<笑>いや、見たな<笑><笑> そうそう、めっちゃ追いかけてたんですよ。あ, う あ, んん<笑>ありがとうっ て, て。いや、私らにはもうすごいですよ。はい。はいって、続いてくるんですよ。前からから出てくるで。ね、そうですよね、うんうすす。うん、そんなんじゃないです。<笑>女子にはすごいです。えー、<笑>よかったね。 いや猫すごいな<笑>よかったね戻<笑>ってきてくれたよ。 <笑><笑>見えました<笑>見送ってましたもんありがとうございますはい、忙しいのにありがとうございます<笑>